ねもう一回駅停電車乗りたいもう一回駅停電車乗りたい Try to seat in most cars. p l e a s e off your seat to those who may need it. s の日 n ス n ンオン、J11、ね。 次は大塚大塚レンジは右側です。 The next s t a t i o n is Auth Trap. JY12. The doors on t h e right s i d y own o u s e 重くなってきちゃった。やっぱ座る。ここがいい。ここがいい。 The next station is i k e b u k u r a JY13. The doors on the left side will open. 新宿、渋谷方面行きです。次は目白、目お出口は右側です。This is the y a m a n o t e Line train s t a n d for 新宿 and 渋谷。The next station is 目白 JY14.The doors on the right side will open. This is the y a m a t o d e Line train stands for, Shinjuku and Sibuya. h The next station is, Mejro. i JY14. The doors on the right side will open. 次は高田の馬場高田の馬場お出口は右側です西武新宿線地下鉄東西線はお乗り換えです JY15。The doors on the right The stable change Shinjuku side will open Please change your score doors and on your line will subway line 私の次は<笑><笑><笑><笑> 新大久保新大久保お出口は右側ですお客様にお願いいたします車内では携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えくださいご協力をお願いいたします The next station is 新大久保 JY16 The doors on the right side will open. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 次は新宿、新宿、お出口は左側です。中央線、湘南新宿ライン、埼京線、小田急線、京王線、地下鉄、丸の内線、都営地下鉄、新宿線、都営地下鉄、大江戸線はお乗り換えです。The next station is 新宿 JY17.The doors on the left side will open. まもなく新宿に到着をいたします。車内にお忘れ物ないようご注意くださ降り口は左側です。